私は3年前に突然難病指定の潰瘍性大腸炎と診断され出血と突然の便移腹痛がありました最近は潰瘍性大腸炎の特徴でもある突然の便移腹痛は随分と改善されていましたが難病なので は諦めておりました。そんな時たけしさんとご縁をいただき4月17日に初セッションセッション後驚くほどの胃痛の爽快感2日後ぐらいから出血の量が通常の半分ぐらいにそして本日 5月1日、4回目のセッションを受けさせていただきました。すると、セッション後、またまた胃の不快感が一瞬でなくなりびっくり。会場を出た後、お腹が気持ちよくすきだし、夕飯まで待てず、パンを2個食べるぐらい、胃腸が調子よく動き出しました。 今までトイレに行くのがとっても怖かったのです。それは出血を見るのが嫌で。でも、明日からのトイレが怖くなくなり、逆に楽しみになりました。毎回毎回、奇跡を好みで分からせてくれ、見えて見せていただける、本当に感動、感謝でいっぱいです。たけしさん。 ありがとうございます。たけし軍団の皆さん、ありがとうございます。